機械学習コア内蔵高精度 MEMS 傾斜系 IIS2ICLX をご紹介します IIS2ICLX はノイズ密度15マイクロジーパールートヘルツオフセット温度特性プラスマイナス 0.02 ミリジーパード C を実現最大動作温度105度 C に対応しており高精度ナビゲーションシステムアンテナの設置角検知 トンネルや橋梁、エレベーターなどの構造物、インフラの健全性モニタリングなどに最適です。i i s 2 i c l x はセラミックパッケージを採用しており、温度、時間に対して極めて高い安定性を持っています。周波数特性はこちらのグラフが示す通り、DC からロールオフ周波数までフラットな特性です。 ノイズ密度はティピカルで15マイクロジーパールートヘルツ最大でも30マイクロジーパールートヘルツと超低ノイズです。IIS に ICLX に内蔵されている機械学習コアはシステムの消費電力低減効率的な状態検知やエッジコンピューティングの実現に寄与し新たな価値を提供します。 機械学習コアはデバイス内蔵のセンサーだけでなく外部センサーのデータも入力として取り込み可能です。それらのデータに対して各種フィルター処理や平均値、分散値などの特徴量の抽出を行いディシジョンツリーに基づき状態判定をします。ディシジョンツリーは分類する動作に応じて取得したデータを機械学習させることで ユーザーザがあらかじめ作成ししたものを使用しますデータ取得から状態判定までをセンサーデバイスが担うことでメインプロセッサーの負荷を軽減します ST では MEMS センサー製品の長期供給プログラムを提供しておりますコンスーマー機器における MEMS のリーダーとしての経験や社債機器における多くの経験実績から産業機器に最適な性能と 長期供給性をを備えたた製品を提案いたします。メムスセンサーの長期供給プログラム対応品がこちらです。i i s に i c l x もこのプログラムの対象です。ST では充実した評価環境を提供しております。ユニコ GUI とプロフェッショナルメムスボードをご用意いただくと、開発初期段階の評価や、 フィジビリティスタディコースの削減に役立ちます。また、ディシジョンツリーの開発にも対応しています。以上、機械学習コア内蔵、高精度メ e ス傾斜系、IIS に ICLX のご説明をご覧いただきありがとうございました。